皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月20日、ウルトラ大砲だと、2階のダークペルシャにも届くという小ネタでした。今週のロスターのお題に、タロットマジン今日が来ていて、どうしたものかと思ってましたが、チームクエストをやりながら破片を集めることにしました。これでもう大丈夫です。 こんにちはキャンペーンのスタンプがたまりましてキッズドルボードがもらえることになりました早速装着してみましたがベビドラドルボードの色違いというわけですね個人的にはこちらの色の方が好きかもしれないのでしばらくの間はこれでいきますというようなことをやっていたら今日も時間が削られてしまいましたですがなんとかバージョン6のメインストーリーを始めることに成功しました